こんにちは。今回の動画もレガシー派閥に関する内容です。前回の動画から引き継がれますので、まず前編からご覧になることをお勧めします。では早速始めましょう。 長いもちろん大きさが全てではないというがいずれにせよあれはちょっと彼らに困惑てるでしょうねバイクは長い槍を使って戦闘する軽武装近距離ユニットです武器の大きさのおかげで威力はかなり強力ですが体力や移動速度の場合は同価格の他のユニットに比べてかなり低い方ですまた攻撃もワンパターンで細部ステップも一つの分野だけに集中されています パイクの最大の利点の一つは当然ながら非常に長い射程距離です。パイクの射程距離は近接ユニットとしては独歩的な水準で、いくつかの射程距離が短い遠距離ユニットよりも長い攻撃範囲を持ちます。あ、もちろん一般的な遠距離ユニットよりは確かに短いですよね。これらのユニットは移動速度が遅いパイクにとって最大のカウンターです。射程だけでなくダメージも非常に優秀です。 バイクは全ユニットの中で最も価格比ダメージが高いユニットです。バイクよりダメージの高いユニットは全部価格が相当高いのでバイクのように少ない価格で運用することはできません。そして値段を考慮しなくても攻撃力だけはほとんどの高いユニットよりも強いです。ああ<笑> もちろん、こんなに強いだけ、単車もかなり多いです。まず、武器の特性のために、すでに接近した敵には非常に脆弱です。こういう点はむしろエントリーユニットと似てますね。お前はもう死んでいる。何？<音声><音声> パイクは少し得意な特性を持っていますこれ使い捨てですこれがそんなに強いパイクが安い理由なんです一度攻撃すればそれで終わりだから当然物量と戦うのは大変だしとんでもない敵をついたらすぐゲームオーバーですからまあ 槍がなくなっても拳で攻撃したりはしますがスタッフがあまりにもせいなのでやりなしではピセントにさえ簡単に負けます。 バイクは補助的な成功が大きいユニットです。ダメージは高いが攻撃機会も一度きりでやりたいも長すぎてまともに当てることも難しいので戦場で主役として活躍するよりは手頃な価格とは合わない高い威力を利用し敵の高価値ユニットを低コストで処理してポイント損害を敵に出して赤字を強いる役割を担っています spent so much money on that. 他のユニットは大体何をするやつか輸送できるんですがこいつはどうもわからないななんだよこれまあまず何をするやつなのかから見てみましょうバーレールローラーは広域攻撃を行う自爆ユニットです使い捨てで持続力は最下位クラスですが瞬間火力は相当ですまた単に爆発するだけでなく爆心地周辺に火をつけるので一時的に特定空気を封鎖することにとても効果的ですこのような特性のおかげで 天井のの地形の影響を大きく受ける方です。例えばこのように狭いところで爆発したら本当に強力な威力を発揮することができます断所といえば広域技のため体力の高いユニットは一度に処理できないことですそれでも敵が範囲内にいる限り持続的にダメージを与えるため3段ユニットにもそれなりに大きなダメージを与えることができます Excuse me, where's the giant earth shadowing fire of inevitable death? あ、あ there it is! ああ、に伴って性能が低下した数少ない事例です。基本的なコンセプトは同じですが、能力が一つ削除されたのでユニットの役割は少し変わりました。現在はもう火がつかないので、周囲の環境により大きな影響を受けるようになり、封鎖力もかなり低下しました。 また、継続的にダメージを与える方法がなくなったため、体力が高いユニットを相手には前よりももっと脆弱です。価格を除き、バーレルローラーが前より改善された点は移動速度のみです。 狭いいととこころでで効果的であることは今も変わっていません。ただ爆発範囲も弱まっており火もなくなったためかつてのような性能は期待できませんね同じ自爆ユニットである爆弾の棒と比較してみると移動速度爆発力などの性能的な点はこちらが確かに優勢です爆弾棒の最大の長所は安い値段ですその反面バーレルローラーとは違い死んだ時に爆発する能力はありません また爆発時間を計算するのがもっと簡単だから移動速度が遅いのは状況によって長所になることもあります死ぬ時自爆するという特性は相手によって弱点になることもあります爆弾棒の場合死んでも爆発しないので生存者がまだ戦闘することができますが 前よりはかなり弱くなったけど、ユニットのコンセプトと能力は依然として特別です。使い捨てユニットにしては少し割高ですが、うまく運用すれば負けていくゲームも簡単に逆転できる潜在力を持っています。もちろんだからか弱点も多い方ですね。 ボクサーは基本ユニットであるピーセントとはあまり変わらないユニットです。移動速度や攻撃速度程度のステッドが上向きになったことを除けば、基本的なのはピセントと全く同じで、そのため価格の2番目に一番安いです。でも、P セントよりは確かに強力なので、役に立たないわけではありません。単にステッドが少し高いだけで攻撃方法も似ていますが、むしろそのため時々もっと高いユニットよりももっと効果的な場合もあります。 このようなボクサーの弱点としてはもっと上級の形勢になります。ボクサーは本質的にーセントとほとんど変わらないので、その弱点も相互に似ています。特にリーチはかなり短いので、武装したユニットへの形勢戦ではかなり弱くなります。ボクサーは体力が低いので、人形を閉じ込め、進撃するには向いていません。 それよりはバラバラに3回させたり本兵力の横から進撃したりといった運用がより効果的ですボクサーの移動速度が速い方ではありますが距離が近いの手ないかり遠距離ユニットに弱いのは他の歩兵ユニットと同じです価格が安い方なんでまだまなん実情ですけどねところでちょっとおかしくないですかなんだかすごく変わった気もする ボクサーは移動速度も下がりました値段を上げるなら少なくともステッドだけは触れてはいけないんじゃないですかボクサーはもうメリットがなくなりました体力も低く移動速度も遅くリーチも短い上に攻撃力も低いです 唯一の利点は攻撃速度しかないのに、それさえも価格のためあまり目立たないんですよ。40ポイントがそんなに高い値段ではないと思うかもしれませんが、ユニットの能力値を考えると、確かに相対的に負担な方です。P 戦と4名を配置できる価格ですが、ああ。ただ、使わない方が得です。 ボクサーが15ポイントから40に上がったと使われなかったとき覚えていますかまあ、でも今回はステッドもしっかり強化されたし、ユニットたちの全体的な価格も上昇したので、結構使えるユニットになりました。正直、能力値は今の価格に比べてもとても強い方です。 は的な性格の中級近接ユニットです体力は平凡な方ですがダメージや攻撃速度が速いため他の歩兵ユニットに対して容易に優位に立つことができますもちろん遠距離攻撃に弱いのは他の歩兵と変わらないですボクサーの場合には価格も高いからもっと致命的ですまたステッドは高くても武器の特性のためリーチがかなり短い方なので長いリーチを持つユニットとはかなり苦戦する方ですあでも 攻撃する際に前にランチをする特性が加わりボクサーも簡単に押されない方ですランチ距離もかなり長い方ですよボクサーは体力が高いユニットとはうまく戦えない傾向があります攻撃力と攻撃速度はいい方ですが維持力が足りなくてまともに攻撃していく前に死ぬのがほとんどですボクサーは意外と過小評価をよくされるユニットですもしかしたらアルファ時代の黒歴史のせいでしょうかとにかく 多彩多能とは言えないですが、遵守した性能の使えるユニットであることは確かだと言えます。値段もそれなりに良い方ですから。 名前も同じなのに、何と呼べばいいでしょうか肩兵は周辺のユニットを強化させるサポーターです。同じ派閥の騎士とは反対に、突撃命令を下すのですが、増加量がかなり多く、効果も単純なので、ほとんどのユニットと相性がよく合います。肩兵も騎手のように攻撃機能はありますが、確かに信じられるものではないですね。それでもないよりはずっといいでしょう。ある意味では当然でしょうが、遠距離ユニットとの組み合わせはあまり効果がありません。 片兵の能力はユニットの移動速度を上げるだけです。遠距離ユニットは攻撃するときに動かないのがほとんどなので、能力を使っても意味がないのです。片兵は逆に遠距離ユニットに相対するときは非常な効率を発揮します。 移動速度が速くなるだけで他のステッドはそのままであるため敵が何なのかはしっかり調べて特別です。 周りの地形も考えるべきですし、組み合わせなども考えるべき機種よりは確かに自由な方ですね。状況によってはむしろ毒になることもある機種とは違って、能力もノーコストバフだから、いつでも誰でも関係なく、いつもある程度の利益を手に入れることができます。使い道も人形突破から遠距離ユニット牽制など多様ですから。でも、ただ移動速度を上げるだけなので、確かに限界も明確ですね。さ今回の動画も終わりましたね。 楽しかったですかそろそろ派閥の半分まで来ました。ついに強い奴らに会えますね。楽しみです。それではパート3でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。